12月24日無事に41歳の誕生日を迎えることができました皆様素敵なクリスマスをお過ごしください「ハッピーバースデーかなちゃん」「ハッピーバースデーかなちゃん」 ハッピーバースデー、かなちゃんよ、ハッピーバースデー、トゥーユー、はい、41歳になりました、おめでとう。